そそろそろオラジターにはわかるんだ。 あいつは戦戦いたくてっだやるぞベジータ 前売り第2弾「スーパードラゴンボールヒーローズ」ブロリーもらえっぞ先着限定ダブル入場者プレゼントフルキャラクターフィルム風ステッカーさらにスーパードラゴンボールヒーローズカードもらえる